はい、えっとですねこれちょっとあの音鳴ってるものがない中恐縮なんですけどあのブローカーのヌベースのところであのこう使ってるところの動画になっています。 で結構こんな感じであの手引きをしてあの撮ってて結構そのパッドっぽいス音で撮ってたりもするの で, で今みたいにこうつまみこう回すとこうニュンっていうふうになってするのでこれ変化つけながら結構録音するってことをやってます、まあ、ちょっと実際の音がない中なんかちょっとつまんない動画になっちゃってるんですけども、まあ、こんな感じでですね、えー、とやりながらですねあの撮ってますので。 あのー、こう変化をこうつけられるというところが一番でかいかなというふうに思っていまえー、っとですね音源の方も Spotify とアプリミュージックなどからえっと発売しておりますでまたですね小説の方も書いておりますのでえっと興味があればぜひどうぞ。